どうも皆様こんにちはグリードです。今日はですね、ヘイローインフィニットのテクニカルプレビュー、えー、クローズドテストに、えー、参加してきました。ヘイローはですね、もう20年以上の歴史がある Xbox のマイクロソフトのね、えー、FPS になります。そして12月8日に Xbox PC で、えー、マルチプレイヤーが無料展開の予定です。でね、コメントで絶対書かれると思うんで、えー、あらかじめ言っておくと、えー、PS ね、プレイステーションでは出ません。もしね、プレイステーションで出ることをこ例えるなら、任天堂のマリオを なんかプレイステーションで出すというぐらいありえない話なので、まあ、ほぼほぼねありえないと出ることはありえないと思います。 なんでね、僕がね、このヘイローに思い入れがあるかっていうと、えー、僕がね、初めて競技シーン、FPS の競技シーン、まあ、つまり e スポーツですね、に入った初めてのね、作品なので、えー、すごく思い入れがあります、えー。当時高校生で XBOX 買って、チーム入って、交流戦してみたいな大会出てみたいなのをね、初めて経験したね、作品になります。では次にこのヘイローの基本システムを紹介したいなと思います。えー、基本的に 4v4 の まあ、いわゆるアリーナ FPS になります。で特徴として、まあ、体力が硬いこと、まあ、アーマーがあって体力が硬い。で、基本的に ADS、最近の FPS ってあ武器を除く ADS が主流じゃないですか。だけど基本的にこのゲームは、えー、ADS がない。 えー、覗き込みをしない腰打ちで打つゲームになってます。そして COD のような、えー、クラスカスタムロードアートもなく基本的に最初は激、えー、用の AR と、えー、ピストルを持った状態でスタートします。で、えー AR、な強い AR とか、まあ、強武器のスナイパーとかマップにこう落ちている感じですね。で、それを拾って戦う感じになります。このヘイローの何が偉大かってコンソール機ですね。家庭用ゲーム機の FPS の基礎を作った作品になります。で、この作品がなかったら もうコンソールで多分 FPS がね流行るのが多分相当遅れてたと思うんですよそして当時えオンラインの同時接続者数がえ300万人突破した作品でもありますここまで話すとあれなんかデスティニーとスプリットゲートに似てねって思う方がいると思うんですけどデスティニーは元のね開発者があのヘイローの開発者なんですねでスプリットゲートの方はスプリットゲートの開発者の方がもうヘイローの大ファンでもうヘイローに似た FPS を FPS を作ろうってなってなんかスプリットゲート がね、生まれた感じですねこれだけね、昔流行ってたゲームだと、もうほんと数々のね、えー、ヘイロー出身者のプロゲーマーがいっぱいいます。で、有名なところだと、えー、忍者とか、あと今、エイペックスで有名なスナイプダウンとか、もうスナイプダウンはもうヘイローのレジェンドプレイヤーですね。で、あと、シオリアと、フォーマルとか。 あと上げたらもうどんどんいっぱいいるんですけど、まあ大体の、特に COD プロとか、大体ヘイローやってます。ヘイローの元プロだったり、まあプロじゃなくてもヘイローやってたりとか。あとエ p ペックスレジェンズだとあのインペリアハル TSM のインペリアルハルがいるじゃないですか。で、インペリアルハルの名前の由来が、もともとインペリアル、インペリアルヘイローだったっていうね、あの、こともね、なんか本人があの配信で話してましたね。そんなヘイローが6年ぶりの新作で、しかもマルチ無料で来るんですよ。 だ、だからね、これだけね、みんな注目してるわけなんですよ。まあその、日本以外だけど。<笑>日本だと全然有名じゃなかったから、まだね、知らない人も多いと思うんですけど、もう僕とかね、もうやってたし、 もうすごいもう超期待してます。てかもう多分ヘイローに移行するかもしれない。ヘイローに戻ると思う。今のままだと。えパ、ー、ッと見ね、このテクニカルプレビューの時点で超面白かったんで、ちょっとクソって言いそうになっちゃったけど、超面白かったんで、ちょっと期待大ですね、今のところ。というわけで長くなりましたけどあの、プレイ動画の方に行きたいと思います。よかったらね、もっと動画見たい、このヘイローの動画見たいよって方はグッドボタンぜひよろしくお願いします。あとね、気になった質問とかね、コメントにぜひよろしくお願いします。さあ、今回の のルールは、えーはストロングホールドドミネーションですねこれはさあ開幕センターのスナイパー誰が来るかスナイパーじゃないかここにあんの 今, これ今作からの新武器だなこれはどこでどこに体のどこに当てても一発の強武器っすねこれは敵オーバーシールド体力硬くなるやつつけてたね えつえこれまあこういうね強武器はね本当マップ上にたまに出てくるんですよねだからそう何回も使え常に使えるわけじゃないから拾えなかったらもちろん使えないしよいしょスナイパーもそうだしねでこれはカービンライフルちゃん えー、敵さん大丈夫か、まあ、マップ最初把握してないとなマップがないからね左下に、まあ、レーダーっていうのがあってほ、まあ、本当に近くの敵はあの赤点が映るんだけどマップの構造とかはね映ってないから左下に最初はマップ覚えてない人が多いだろうな もう5時間近く没頭打ちはしといたからね<笑>。このマルチが始まる前に没頭打ちはもう万全ですよ。味方削ったぞ。行ってくれるかなナイス。ちょっと削ってるね、これ味方が。これは積極的に。に味方が削ってたら積極的に。決めフラグは当たりません。バトライはないんかなここに DMR はあるけど。ね、こうやって。 壁に立てかけてる、立てかけてある武器はめちゃくちゃ強いんで、どんどん拾っていきましょう。ここに思い浮かんだよね。これバトライかな ?OK、来た来た来た来た。まあ、これがね、ヘイローの名、まあ、メイン武器ですね。この3点バーストの武器。この3点バーストの武器で、頭に4発かな。4発当てれば、えー、死にます、敵が。 で、これで、あ、今オーバーシード拾えた拾えたね。これはあの体力硬くなるやつね。<音英語>オッケー体力硬くなってるんでしょ、ちょっと積極的にいきましょう。中央の武器は残り20秒ぐらいかオッケーオッケーオッケー。こんな感じです。こんな感じです。気持ちいいなぁ。バトロ、バトライノとバトロワジェニア。 バトライノと超気持ちいいなさあ真ん中の武器出てくるかな味方が待機してるけどオッケーーえーかばしてあげたからうちょいただきますよあべ外した最悪やなナイス多分 C 触ると思うんだよな敵いや A ですねどっちも空いてんじゃないかなオッケーよしあまやっぱそうだねどっちもいるよねナイスえ脇かな リロード投げんのこれッ OK ええー、それは効いてねえやこのゲームのスナイパーはねあのヘッショ一発ですね胴体はあの一発じゃないでこうやってほとんどハンドガン最初でマップのバトライを拾って戦うとこれゼー取ろうか そこいるもうちょっとであのー、オーバーシールド来るね殴って取られるかな誰かいるかいやいるね登ろうあー取れちゃうかあれは無理だなもうオーバーシールド取られたからフラグフラグ当たるかな当たってるからちょっと詰めちゃいますでこの裏にいたの知ってるからへーい いやーいいね。これ、詰めちゃう。あ、終わっちゃったおお結構、キルしたんちゃうか。28キルまあ、かなりいったんちゃいますかこれは、キャプフラだ。いや、もう、ヘイローのキャプフラは、超面白いからな。別に、このフラグはあれか。もしかして、旗を奪還しないと、入んない。ちゃんと入んない。仕様になってるんだ。オッケー。これで、旗奪還して、じ 味方が自立の自律的の旗を持ち運んでるはずだからポイントになるとこれで今倒した敵湧くんちゃうかなこっちで湧いてないな<音声>ーーーーちょっといきなり旗取るんじゃなくて削っとこうかあり OK 弱ってたねあそこに全員固まってんな OK オッケオッケオッケ4枚4枚で最初の2枚が早く湧いてるはず普通に下いったんかで上取ってオッケー気づかれてないね弾がなかったですこれで回収したはずで敵リスにオッケー綺麗だぞ綺麗だぞ やっぱ体じゃめちゃくちゃ時間かかるな。まあ今の人頭見えてなかったからなんだけど。OK、ナイス。センターあれは行かれちゃうかなこのフラグ入るかこれロケランかなあ、味方は取ってくれたね。ナイス。自立にもう敵がいるので、それを倒したいんだけど最、最初に倒した敵も湧いてくるから、それを削りつつ、 旗持ってくる敵待った方がいいかもな。よいしょ。ここにジースの旗があるけど。え、この辺敵いるんちゃうのいないのか大丈夫かちょっと弾がね。よいしょよいしょ。近くいるかいるな。オッケー、ナイス。これで決まりそうだな、これ。敵さん、焦って旗の方にね、奪還しようと突っ込むけど。それじゃ死んじゃうんだよな。よいしょ。 ほほいほいこれで勝ちですさあ真ん中にスナイパーあるけど取られちゃってるでもこれはもらったわでスナイパーもらうけど こ, このゲームのスナイパーはね馬鹿ほど難しいですヘッショじゃないとい一発で死なない上にヘにショじゃないと一発じゃ死なない上にアシスト全然ないっていうで。こ 僕の下に2人いるな俺はドータやってたから敵があと一発なんだけど敵が C ですねこれでやった一緒だけどもうないです弾が今作のスナイパーかなり難しいなこれちょっと集中しよう うまいああ無駄打ちしちゃったなナイス B だねジャンプしたとこは一番無防備だからこのゲーム下手にジャンプしない方がいいっすよ、ね、よしよしよしケー、OK。まあやっぱね正直難易度高いですよ最近の FPS ってカジュアル傾向があるけど本当その真逆を言ってます その分、競技性は高いし、極めれば極めるほど面白いと思うけど、まあ、FPS 初心者にはちょっと難しいかな。までも、大人数のね、カジュアル向けのルールもあったりとかするから、全然、初心者の人でも遊べるルールがある。で、4対4も最初は難しく感じるかもしれないけど、慣れていけば最高に面白いです。 とりあえず無理なうまいチームになってくるとそもそもワンバイワンさせてもらえないからねカバーとか来て、ね、ああいうふうにちょっと体出しすぎるとよくないですねうわ<笑>ハンマー持ってたわ、まあ、あれもマップ上に落ちてるパワーウェポンだね この人バトルライ持ってあここにあるんだここだこれこれこれヘイローといえばこれですよ OK こっちいんのかないるっぽいな あ, あいうちかはナイス<笑>あれこの辺いない 上でした<笑>でも降りたねこれは殴っちゃおう弾が少なくなってきたかな11発しかないなオーバーシールド来たオーバーシールド展開して体力上げてで今体力2倍になってるんでちょっと強気にいっちゃいましょうか 下にタニナイフウマジかあでも相打ちだナイスこっちかないやまだリスポー覚えてないからちょっとキルスピード遅いねあれは倒せないからよしよしよし。 ハンマー上来た<笑>どの距離まで届くんだろ う, <笑>なんだろう結構近づかれたんですねさすがにねあ下にいる OK おいしおいしおいしょ、ょい し, ょおい し, ょおいしょこっちかな脇。 違ううと思うんだけどいないかなそろそろオーバーシールド枠くかな下にもいるね OK ダブルあれは遠いわうわくそ二23キル<笑>めっちゃキルしてるわこれは<笑>味方ちょっととつりすぎやんなそれは OK ダブルキル まあ本当にこのアサルトライフルは近距離の時に 1V1 する時ぐらいかなほとんど使わないっすねあと2キルうわミスったやれたと思った26キル<笑> OK27、okay、キルかなおお。 半分以上は倒しましたね。